皆さんこんにちは海老名座間中心に活動してます踊りアンサイと申しますえー、落体新よさこい第15回大変おめでとうございます実行委員の皆さん大変ご苦労様ですえー、我々結成当初から参加させてもらってます今年で14回目の参加になります、まあ、当時小学校4年生だった子が今24歳<笑>頑張って踊って続けてきましたそれもですねこのよさこいが非常に楽しくて 川崎に来るのが楽しみそれを糧に一生懸命練習してきました今年も新曲「あかという曲を初めて踊らさせてもらいますまだまだ今後ろで右だよ後 ろ, 後ろだよ前だよと混乱してましたけどもまあそこは皆さん温かい目で見守っていただければと思いますんでぜひとも応援よろしくお願いしますさあ 入れていきましょう踊えよっあはっはそれさるい はっさあはっま、た見せすいやっさ それそれそれそれそれそれそれそれ 拍手ありがとうございました